はいどうもエンジョのティタンです今ですね私は台湾の台中に来てますそれで今回の動画のお題なんですけどもせっかく台湾に来てるので現地のね台湾のビジョンいくつか日本のことについて聞いてみたいなと思って今回この動画を企画してみましたビジョンの方ははこちらになります、はい、はい、<笑>ではね 彼女にね、日本のことについてちょっと質問してみようと思います。じゃあね、まず一つ目の質問になります。まず一つ目の質問は名前を教えてください。キミと申します。キミンです、ね。はい。ではね、二つ目の質問です。二つ目の質問はご職業を教えてください。 在做外拍模特。モデルさん、はい。じゃあ三つ目の質問です。三つ目は日本に行ったことがありますか。有、去过还蛮多次的。何回も行ってますか。はい。<笑>では四つ目の質問です。四つ目の質問は日本のイメージ に, について教えてください。日本很干净，然后对对环境很好的 然后东西很好吃然后美妆品很好买ではね5つ目の質問があります5つ目は日本人のイメージってどんな感じなのかというところを教えて下覺得日本人很有礼貌然后很友善对台湾人然后最我始不出最美妆最美妆最美 6番目の質問になります。日本人の男性を恋愛対象として見れますか、見れませんか。ないよ。見れません。 では、no、ということ な, のでなんでノ、no、ーなのかということについて教えてください。 台湾の男性と日本の男性に何か違いってありますか台湾の感觉は、比較直接の沟通、それはそれのそれはそれはそれはそれはそれはそそれはそれはそはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそ 7個目の質問の延長の質問になるんですけどももし日本の男性が台湾の代来語をしゃべれる日本人であればそこって問題ないのかなって思うんですけどもその部分が解消されればその日本人についてはどう思いますかこはす 9個目の質問になります日本人のよくないなという思うところって何かありますか日本は好像有点专詞好像有点专詞日本は有点专詞然后在如果婚姻上日本は我々他们都比较以男性は重就为大丈夫女性は像都比日本小女性じゃあで、ね、最後に10個目の質問になります 日本の皆さんに何か伝えたいことがあればちょっとメッセージをお願いしたいと思ってますのでお願いします。 写<笑>真<初心に笑>それではね以上でね彼女に簡単なちょっと質問をさせていただきましたちょっとでもね現在の台湾の女性若い女性の方がどんなことを思っているのかっていうのを日本の方にも伝えられたかと思いますそれではねこれでこの動画は以上となりますこの動画がねいいと思いましたら下にある評価ボタンもしくはまだチャンネル登録してないという方はチャンネル登録の方でねよろしくお願いしますそそれれでではははこの動画は以上となりますそれではますた 拜拜。